皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。とも。えっ、ー、と、以前にですね、こちらの SIGMA の 20mm の F1.4 っていうレンズ、えー、これが紙レンズですよと、成形写真的に紙レンズですよっていうお話をしました。でね、今日紹介したいのは、同時発売になった、こっちらです。24mm の F1.4 っていうレンズですね。この 24mm がね、 そんなに評価高くななかったんんですよえ、そんなことないけどなっていういや私ねこのレンズね過小評価されてると思うんですよなんか 20mm に比べるとぜあんまり良くないみたいなねつうかねあのねこのレンズを基準にすると何もかもがちょっとおかしいことになるのでそこを一旦フラットにしてねこの 24mm を見た方がいいんですよこののレンズ、24mm の .4 は 成形写真的には素晴らしいレンズなんですよで、すよ私実際撮ってきた写真を見せながらそれをご説明したいと思いますじゃあ今日も行ってみましょう<音楽>ちなみにこの 20mm の F1.4 と 24mm の F1.4 の違いね一応説明しておくと レンズヒーターを取り付けるときにこう引っかかりになって便利ですよっていうこのレンズヒーターリテーナーがある分 20mm の f 1っていうのはちょっと大きいんですけど 24mm の方はそれがないので小型軽量コンパクトになっていますまあ両者の違いっていうのは外観上はそんな感じですねまあ重さもだから 24mm の方が軽くなります実際その星空の写りっていうところでちょっと画面を見ながら説明したいと思いますえー、ここにデータが書いてあります 2 4ミリの F1.4DGDN アートで撮影しましたよってやつですねで、撮影レーター感度 12800F1.45 秒で撮影したやつですなんかこの F1.4 が使えるっていうのが当たり前になってくるとちょっとよくないね 2.8 が普通だったのが 1.4 で使えるんだなとなんか 1.4 で使えるのが当たり前みたいなさ 1.4 で使えなきゃダメみたいな感じの風潮になっちゃうのもよくないなと思うんですけどこの2 0ミリの F1.4 がそういう時代にしちゃったよね うん、だからまあこの 24mm の F1.4 も F1.4 の時うんぬんかんぬんって言われてるんですけど、えー、今これ何も画像処理してないですからね何も画像処理してないですで中心見まーすはーいおお鋭いです、ね、<笑>鋭いね<笑>これも笑っちゃうぐらい鋭いですけどはい周辺見ます右上見まーす周辺像が 二重リの F1.4 ほど良くないって書いてあったと思うんですよ。どう思うこれ。普通に見てさ、鋭くない ?1.4 だよ、これ。F1.4 ですからね。全然いいでしょ。これ、赤道儀使ってないですけど、全然いいでしょ。あの、C いて言えば、周辺、真ん中よりも周辺の方が、ややぽっちゃりめ。 いやいやぽっちゃり目ではございますでもこれ十分いいでしょ F1.4 で。でだってこれ F2 に絞ったらほらこれ F1.4 から F2 に絞っただけでこんめちゃめちゃ周辺原稿改善するんですけど F2 にすると周辺それから周辺中真ん中それから周辺周辺像っていう感じですけど。 自分はこのレンズ F2 から使いたいかなって思いましたね実際 F2 でタイムラプス撮ったりしてるんですけど F2.8 まで行くともう完全に周辺原稿もなくなり全体的にフラットに映りますよっていうここの辺は 20mm とほとんど大差はないですねいいんですよこのレンズもシグマさんのページ見るとさアート f 1の最高性能いつでもどこへでも日常使いだける成形レンズ誕生っていうことで まあ、成形写真だけじゃなく成型写真以外の用途でも幅広く使えますよっていういろんなところでもう汎用的に作られているで、えー、星でも使える性能製造が映せますよっていうのがこのレンズなんですよでも 20mm の F1.4 のこのレンズがあまりにもその何て言うか分かりやすいプロモーションがされて星で使いますよってねで画角も 20mm で広い で、F1.4 の性能が素晴らしい紙レンズだっていうことでなんかこれと完全に比較されちゃったっていうのがこの24の F1.4DGDA の, のちょっと不運なところですよね普通にその20の F1.4 と比べないで「他社と比べてみ?」って感じですよ全然いいよっていう感じなんですよこれがあのこのレンズの真実だと思います もししかかたら個体差と24の F1.4 自体は全く問題なく成型写真で使える素晴らしい性能を持ってるんだよっていうことを伝えたいこれが<笑>過小化評価されてるんじゃないかって言った理由なんですよ違う写真も見てみましょうか赤道儀で追尾をしてないからなるべく狭い範囲でね、えー、写真を製造を比較した方が 正当なその製造の評価ができるよということで縦構図やりましたけど横構図の写真を見てみましょう要するに今度ねこの写真をねえっ、ー、と S524mm の F1.4 で、えー、感度 6400mm の F1.4 の5秒っていう数値ですねはいなりますで、えー、真ん中を見るとまあ問題なくちゃうで右上見ると えー、ちょっとぽっちゃりにするかな真ん中と比べて左上見るとこっちが一番地球の時点の影響を受けやすいこっちがちょっとサジタルコマフレアが出てるねピッと出てますでもねよく考えてこれね 200% 拡大して見てますからね 200% 拡大してこんなちっちゃいサジタルコマフレアが出るんですよ 100% にしてみると分かりますか うん、だから、普通にプリントして、ああ、サジダゴマフェア出てるねって、これで気にする人は、結構神経質ですよ。<笑>だから、普通に見たら、全く問題ない性能を持ってるレンズだっていうことです。他社の24の F1 っていうのって、こんな風に映らないですからね。めちゃめちゃいいよ、このレンズ。私、動画も撮るじゃないですか。で、動画撮影の時は私 24mm 使ってるんですよ。20mm だとちょっとね、ワイドすぎるんだ。 シグマさんもこのレンズ、その普段使いができる成形レンズっていう風に歌ってるので、だからその時に、そういう動画撮影で使う分には、フォーカスもすごく滑らかでスムーズで、音も静かで、フォーカスブリージングが少ないんですよ。だからジンバルインの設定撮影する分にも結構まだ使えるなっていう、こっちは、そういう感じなんですよね。だから私はもう、あの、今まで他社の24の F1.4 使ってたんですけど、こっちにもう完全に乗り換えちゃったんですけどね。 まあそういういですね、幅広く使えるレンズなんですけど、えー、成形レンズとして決して評価の低いレンズじゃないんですよっていうのをお伝えしたいです、はい、<音楽>このレンズが決して悪いわけじゃなくて 20mm と比べると成形レンズとしてちょっと劣るけど他社のレンズと比べたら全然いいよっていうことですそれれを皆さんにもご理解いただければなと と い, いうか、このレンズ、私めっちゃ気に入ってるんで、24mm は。これからも動画撮影でも、写真撮影でも使っていきたいと思います、はいえ。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。